ユッキーです今日は内ももが弱ってくると足のね外側に筋肉がつくようになっていくので足が太くなったり大脚になったり膝がね痛くなったりっていう原因になってきますであと内転筋って内ももってね骨盤底筋っていうここの上半身の一番下にある大事な筋肉女性だったら膣の周りですよねの筋肉にが弱くなっちゃうので 内臓が、ね、下がってからぽっこりになったりあの姿勢が崩れたりという原因になってきます内ももをしっかり、ね、使えるようになることによって足の、ね、外側の筋肉が自然に取れてきて足も細くなるしまっすぐになるしお腹も引き上がってきますそれでは一緒にやっていきましょうはいそれではですねそう寝っ転がりますよ寝っ転がって足曲げてで足膝パタンって開きます 足の裏、向き合ってる状態ね。足の裏、向き合ってる状態で。なるべくお尻の近くに置いていきましょう。でそうしたら、両手斜め下にして、お尻、ほんのちょっと持ち上げます。ほんのちょっと。で、腰根、ね、っこは反らないように、ほんのちょっとお尻持ち上がってるけど、腰のね、力は抜いて、腰はちょっと丸まってるようなイメージでしていきます。で、もしどうしてもね、お尻下がっちゃうよっていう人は、お尻、手でね、支えていきましょう。でも、手の甲が床についてない。 ね、腰ちょっと丸める感じ。もしね、これ、手なくても大丈夫っていう人は、斜め下に伸ばしていきましょう。はい、それでは行きます。息を大きく鼻から吸って、吐きながら、ゆっくりとお膝をね、こうやってぐーっと閉じます。膝がね、くっつくところまで。で、吸って開きます。これで骨盤定義、つのね、動きも一緒にやっていきましょう。 はいで骨盤的にチツで何か捕まえておへその中にぐーっと引き上げてくる感じでゆっくりと閉じます息吐きますよで吸って開いてチツもリラックス2杯でチツ引き上げながらお膝閉じてで吸って開いてリラックス3いて チツ引き上げながらぐーっとお膝閉じる。はい、吸ってリラックス。繰り返します。10回ね、4いて膝ぐーっと閉めて。でね、もしこのね、チツ引き上げるの分からないっていう人はね、分からなくても大丈夫。膝ぐーっと閉じてることで内転筋使ってるから、内転筋使うとね、自然と骨盤底筋も使えてます。 なので、できたらやるっていう感じ。できなかったらいつかできるようになるので、やろうとする感じだけで十分です。はい、吸って、リラックス。く吐いて、膣で何かね、捕まえてそれをぐーっと体の中に引き上げる感じ。お膝ぎゅっと閉じましょう。はい、吸って、リラックス。7、吐いて、膣でつまんで引き上げて、膝閉じて、息吐いて、 で吸ってリラックス。9、吐いて、つまんで引き上げて、で、吸ってリラックス。九、吐いて、でつまんで引き上げて、ぐーっと引き上げて、はい、吸ってリラックス。10 チツで何かつまんでね、ぐっと引き上げる感じ、感じで十分。で、膝ぐーっと締めますよ。吸って、リラックス。最後、キープします。吐いて、チツ引き上げちょっとね、おへそのこの辺、下腹がキュッとなる感じ。で、膝ぐーっと締めて、腰丸めましょう。で、十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。 ね、たったこれだけですけどここすごい使ったの感じますよねはい1回ねお膝こうやって丸まっていきましょうでこれは2セットやることでそれで初めてねグッと効果が100倍ぐらいになっていくのであともう1セット一緒にやっていきましょう1セット目でねちょっとやり方がね分かってきたと思うので2セット目はね内ももに集中して意識をね集中してやっていきますね そしたら足置いて膝開いて両手は斜め下かお尻支えるかで腰は丸めますいきますよ吸って吐きながらチツねチツで何か捕まえてぐーっと引っ張ると引っ張り上げすずここはちょっとペコッと平らになってきますよねその状態で吐いて吐いて膝を閉じます息吐く はい、吸って、ゆっくり、コントロールしながら開きます。はいて、で、チで引き上げながら、膝閉じる、息吐く。はい、吸って、ゆっくりと開く。三、吐いて、引き上げながら、膝閉じて。はい、吸って、開く。 四吐いて引き上げながら膝閉じてはい吸って開く五をいて引き上げながら膝閉じて息吐いて吸って開く六吐いて引き上げながら膝閉じて吸って 開く、7吐いで、地図ね、地図ぐーっと何か捕まえたまま、ぐーっと引き上げます。で、吸って、開く、8吐いで引き上げて、膝ぐっと閉じて。吸って、開く、9吐いで引き上げて、ぐーっと閉じて、 吸って、開く、きつくなってきた。10吐いて、引き上げて、ぐーっと閉じて、腰反らないように。はい、吸って、開く。10吐いて、引き上げて、ぐーっと閉じて。はい、吸って、開いたらラストキープね。ちつ引き上げて お膝閉じて、おへそ、おなかぺたんこ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あーお尻を下ろして、両膝抱えて、左右にゴロンゴロンとしていきます。 いかがだったでしょうかたったこれだけ寝っ転がっただけですけどここねすごく使ったの感じられたんじゃないかと思いますね、これ毎日やってるとこの内ももがねどんどんしっかりと使えるようになって歩き方も綺麗になります視線も綺麗になりますそして下腹もペタンコになっていくのでぜひやってみてくださいはいこちらのチャンネルでは40歳50歳の超忙しいママたちでも簡単にできる